皆さんこんにちは岐阜大学の小山です今回は2017年に発生した平成29年7月九州北部豪雨についてです繰り返しになりますが自然災害はそれを引き起こす自然現象と人間社会の合わせ技です前回は現象面についてお話ししましたが今回は人間側の状況について見ていきましょう またまた出てきましたこのスライドしつこいようですが大事なことなので改めて出したいと思います風水害土砂災害において命を守る行動といえば何と言っても早めの日なんです2017年の平成29年7月九州北部豪雨では13時台から21時台まで8時間にわたって強い雨が降り続け この間に7回も記録的短時間大雨情報が発表されるほどの大雨でした降り始めからずっと記録的な豪雨が続くという状況の中早めの避難という視点で振り返っていますこれは前回最後にお見せした雨量の時間的変化と防災情報の状況ですこのように13時台から急激に雨が強くなっています そしてそれが21時代まで続いています平成29年7月九州北部豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会議で実施された現地調査及びヒアリング結果から被害発生時間と防災情報の発表時間との関係を見てみましょう赤字で示しているのが避難情報で黒字で示しているのが被害状況です ここで示す被害の状況は、それぞれの調査対象者によるもので、同一の人、場所の話とは限りません。そのため、被害の深刻さが前後しているような状況も見られます。これはこのような事情によるためです。まず、宮野地区では、13時半ごろに床上浸水、 えーえー、15時ごろ床下浸水18時ごろ堤防が決壊1階は水に浸かっている19時ごろ道路冠水20時ごろ1階浸水2階にも水が迫っているというように13時半ごろから被害が出ており18時半ごろにはかなり被害がひどくなってきている様子が見られます。 避難準備情報、高齢者等避難開始の発令前に被害の発生が見られます。黒川地区では16時半に県道が分断されたというように移動が移動が難しくなっている状況が見られます。避難指示緊急発令前に被害の上発生が見られます。八木市は地区では。 17時ごろに橋が流されて自宅の土地も浸食されてきている18時ごろには山から水が流れて自宅に入ってきている19時30分ごろには流された家が自宅を直撃0時ごろには2階の床上まで浸水というように17時ごろにはかなり被害がひどくなってきている様子が見られます避難指示確保緊急が発令された頃には 被害も発生している状況です覇気増江地区では14時頃には道路の崩壊が発生し14時15時頃にはおついし川が氾濫し自動車等での通行ができない状態17時頃には建物に被害が出ています避難準備、高齢者と避難開始が発令される前に 道路が崩壊しています覇気星丸地区では13時半ごろに玄関周囲にも水が溜まり出してきている15時ごろ自宅に水が流れ込む16時ごろ自宅に水が流れ込む18時ごろ家に泥水が入り始めその後すぐに崩壊20時45分ごろ 家が崩壊というように13時半ごろから被害が出ており18時ごろにはかなり被害がひどくなっている様子が見られます避難準備高齢者等避難開始が発令される前に浸水が始まっています覇気林田地区では18時ごろに谷の水が溢れて自宅に流れ流れてきているというように被害が発生している状況が見られます 避難指示っこれらの情報を見ていくと避難の判断を避難情報の発令のみに頼ると立ち退き避難を行うには手遅れになってしまっていた地点も多かったようです前にもお話ししたように避難情報だけでなく自分のいる場所の危険度や自分自身が避難にかけられる時間 つまり、準備の時間と移動の時間を合わせた時間、これを踏まえた上で、避難情報発令前でも避難できるようにしておくことが、早めの避難を実現するためには重要になりそうです。さて、警報注意報以外の防災情報としては、土砂災害警戒判定メッシュ情報がありました。 これは7月5日の13時30分の時の土砂災害警戒判定メッシュ情報です朝倉市は黄色で注意のレベルにありましたそしてこれが15時の段階の土砂災害警戒判定メッシュ情報です朝倉市は一部で濃い紫、極めて危険の地域まで危険度が高まっています 極めて危険という情報は実況地ですでに土砂災害が起きているかもしれない状況に到達しているという意味になりますこの状態では遠方への避難を行うのはすでに難しいタイミングになってしまっています紫の非常に危険という情報は2時間先の予測値が 土砂災害が起きてもおかしくないレベルに到達したということを意味していますつまり2時間以内には安全な場所への避難を完了しておかねばならないということになります次に大雨警報かっ浸水害の危険度分布です気象庁では2017年の7月4日 ちょうどこの災害の前日から大雨情報かっ浸水害の危険度分布と洪水洪水警報の危険度分布の情報提供を開始しました13時30分の段階ですでに朝倉市の一部で濃い紫極めて危険な状況が出現しています極めて危険とは実況地で すでに深刻な浸水害が起きているかもしれないレベルの雨が降っているということを意味していますこの状態では遠方への避難を行うのはすでに難しいタイミングになってしまっています紫色の非常に危険は1時間以内に深刻な浸水害が起きてもおかしくない状況であることを意味しています つまり1時間以内に安全な場所への避難を完了しておく必要があるということになります15時の段階で濃い紫の極めて危険の地域が広がっていることがわかります合わせて紫、赤、黄色の地域も広がっています13時30分の 洪水警報の危険度分布です朝倉市のいくつかの河川で紫の非常に危険な状況になっていることがわかります紫の非常に危険という状況は3時間先の予測値が深刻な洪水害が起きてもおかしくない状況を超えたところを意味しています つまり、3時間以内には安全な場所に避難完了していなければいけないということになります。15時の状況です。朝倉市の大部分の河川で、濃い紫の極めて危険な状況になっています。これは、すでに深刻な洪水害が起きてしまっているかもしれない状況を意味しています。この状態では、 遠方への避難を行うのはすでに難しいというタイミングになってしまっています他の河川も紫の非常に危険な状態になっているものがたくさん見られます改めて先ほどの被害発生時間を見て見直してみましょうここから13時半の段階でも被害が発生し始めている状況がありますが これは大雨警報かっこ浸水害の危険度分布では13時半の段階で濃い紫が示されていたことを見ると概ね情報通りの状況になっていたということが言えるようです残念ながらこれ以前の記録がないためリードタイムすなわち避難までの持ち時間を考える上でどうであったのかという点について詳細な議論をすることはできませんが これらの危険度分布の情報や、警報級の可能性の情報なども利用しながら、自分のための避難のためのタイムライン、これを作っていくことが大事になってくるでしょう。以上で今回は終了です。今回は2017年に発生した平成29年7月九州北部豪雨を例として、 防災情報の発表状況と被害の発生状況について見てきました次週からは過去の災害に学ぶ地震災害について学びます